みなさんこんにちは、しろみさこと、竹ておずみです私たち、なんとまた台湾に行くことになりました<笑> 台湾でたんですけど、はい、今度は皆さんにいろいろ聞いていきたいなと思ってましてコメントとかをいただいて、ね、そうそうそうおすすめをね、うんうん、聞きたいんですけど、はいまあ、我々前回めちゃくちゃいろんなもの食べたじゃないですか食べたビンゴもしたしで、うん、すっごい食べたの、うん、食べたでもね、うん、その放送に対しても、うん、いやこれだったらこれ食べた方がいいですよとかいうコメントが来てたわけよ、うん来てたうん、なので、うん お前ら台湾に行くんだったら、絶対これ食べとけっていうものをちょっと教えてほしいなと思います。グルメですね。ーーいや、もうねー、ご飯美味しいだよ。美味しいだよ。<笑>でも、その胃袋はね、限界があって、<笑>やっぱ一日食べられる。<笑> 五食ぐらいしか食べられない、ね。五<笑>食も多いんだよ。五食多いじゃいしか。じゃあこの中でそのなんか我々もやっぱ雑誌みたいとか情報誌みたいとか調べてますけど、なんかまあそういうのんじゃなかなか盛り上げられてないけど実。 美味しいよみたいな、ね、そういう ね, ねマルヒーグルメ条項みたいなねいただけたらハッピーですよねそうだよね、うん、その台湾の人たちがさこうもう毎日実は通ってるお店があったとかさ、うん、そうそうそうそうそういうの行きたいそうなんか何食べてるか分かんない美味しそうだなって思っても何食べてるか分かんなくて聞けないとか。うん もあるのであるある、うん、ぜひコメントでですね、うんえー、これは絶対食べとけこれはおすすめだぞっていうお店とか、えー、食べ物を教えていただきたいと思いますお店を教えていただけると結構我々行きやすいかもしれないですね す, すぐねすぐしゃべっちゃうもうグーグルー先生神様だから す, <笑>すぐしゃべっちゃうからうなんで、えー、と台湾の方そしてもう台湾にすっごく詳しいよっていう方はいろんな方のコメントを参考に今回も台湾楽しんでいきたいと思うのでぜひぜひたくさんのコメントお待ちしております バイバーイ。